お腹気になるけど腹筋は辛い朝起きたらお腹パンパン食後もすんごい出るでも運動は苦手そういった方でも簡単にできるクイックアブスを紹介します今回のメニューは1種目30秒なのに腹筋90回分の効果があります縦横斜め3種目を行いますんで1分半で270回分の腹筋効果があります正直腹筋よりもめちゃくちゃお腹引っ込みますなぜかっていうと体幹が鍛えられて息吐きながら動くんで腹 腹筋が鍛えられるお腹に力が入っている時間が腹筋運動よりも長いので日常的にお腹をへこませる姿勢を作ることができます膝立ちになります手を後ろに向けて手を振りながら体を振る手と腰を前後に動かすイメージです息を長く吐きながら小刻みに動いてください頑張っていきましょうマイペースでいいです 中に少し力を入れたまま手を振る手で後ろにタッチする感じこれ結構腹筋使ってますからねうわマジで き, きついこれは OK 今度は手を横にばして手を横に振る ウエストをひねる感じうわすでに腹筋にきてるうおしっかりウエストひねってうわーもう180回腹筋やってますからね今度は横手を伸ばす感じ 体をね横に揺らしながらウエスト作りましょう揺れるだけ左に揺れてもうすごい体幹にね力入ってますからねうおくるー動きが分かんなくなってくるオッケー。 よっしゃ2セット目いきましょう前後しゃあこのね体幹と腹筋が、ね、弱ってくると動きがね分かんなくなってくるんでそれが効いている証拠うまくね流速力できてるんですけど疲れてないからねまだ疲れてくるとね動きが分かんなくなってる も う, おーおーおうわ動きが分かんないすでにもうウエストが引き締まってきてるここ真っ白にして疲れてないよ疲れてること忘れて どどんんーー頑張っていこう。 むずいねやっぱりね横弱いチョークですからね体重をね右左って変える感じしっかりね体幹を意識してうーうーああああああああああああ 起き上がってね、手を振る。今度はね、しっかり呼吸を使っていきましょう。 ああ、切ってきてラスト、足開いて、起きて、振る棒持ってね、振る感じおおみんな頑張って 聞いてるう わ, ーう わ, ーうわーはははは は, は, は, はーおかしかってきたーこれはやばい3種目2セット行うことで540回の腹筋効果がありましたさらにもう2種目おなけで行いましたんで合計630回腹筋効果があります 毎日続けてお腹引き締めましょうやった人はグッドボタンとコメントで教えてください